こんにちは、スーパーアクションのお店の安斉です今日ご紹介させていただく商品は G グランドの空 調, 空調ベストのコンプリートセットになりますベストと機械がセットになってかなりお買い得な商品になりますこちら、まあ、用途としてはキャンプゴルフスポーツ観戦でちょっと草刈りとかにかなりあの使える商品となってますこれ時間の方が9ボルトで4時間7ボルトで8時間 かなり時間の方も結構持ちますはいでこちらの特徴はこのモバイルバッテリーになってますんでこれ市販のお持ちのモバイルバッテリーでもお使いになれるというところがポイントになりますでこちら価格の方全部コンプリートセットで1 2900円税込みになっておりますので皆さんよろしくお願いします